ワン 2. 猫シェフの料理日記ポポこの頃森の小さな原っぱにポツンとある俺の店近くに町はないけれど森の仲間が食べに来るうん<笑>やあみんなどんなブルブルワニさんからね冬の眠りを簡単に快適にする方法を教えてもらったよペットボトルを持ってお風呂に入るだけなんだ湯船のお湯をペットボトルに入れておいてね 寝るるにいたんぽにすすってアアイデアだよおやすみなるへそこれならペットボトルもお湯も再利用できて一石二鳥だ ね, だね子供だって自分でできるしお風呂のお湯だから低温やけどの心配もほとんどないし ね, そうだね試してみてねちゃおやあ今日の猫シェフどうだった 気に入ったらチャンネル登録ポチッとよろしくね